よいしょはい、おはようございますラスカルでございますとよろしくお願いします<笑>はい、お願いします<笑>ということで、えー、ちょっとですね、えー、自分の生放送やった時にちょろっと言ったんですけど今日はですね、えー、妻と食う番外編ということで妻と飲むやっていこうかなと思っておりますお願いしますお願いします で今日はちょっとねお昼ということであぶらり昼飲みそうブラリとまだ現在時刻がですね10時ですねそうだねそう<笑>今ちょっと川崎歩いてるんだけど川崎といえばまあ昼飲みのね まあ、聖地みたいな場所があるんですよ、もうめちゃくちゃ有名なんですけど、ね、老舗のね、老舗のね、今日は一応ね、そちらで飲みに行こうかなと思っておりますが、全然ね、アポは取ってないので、はい、はい、<笑>まあ、もしかしたらね、断られたらまた別の店をお探しして、<笑>えー、川崎をね、練り歩くかもしれませんが、まあ、ひとまずね、今日はそちらのお店に向かおうと思っております。はい だからね今日ね行くお店が、まあ本当に老舗なんで、うんまあ、雰囲気のある居酒屋さんというか、まあ、大衆酒場だよねそうだねうんまあそんなお店に行こうかと思っておりますのでまあちょっといろいろ食べてね、うん、飲んで、うん、メニュー紹介がてらただ酔っ払ってくるとさ、うんあそうね、もう取れないんよ<笑>あ、まあ、それがねちょっと懸念点はあるけどちょっと気をつけつつ気をつけつつね、まあ、行ってみますか 入れるといいねいやマジでね入れるといいよ ね, ねてかもうこの風景で分かる人はいるんじゃないああそうかもしれ い,、うん、いやもう電子掲示板見えてるよね懐かしい<笑>昭和感すごいね今日はこちらでございますね本日はこちらの丸大ホールさんで飲んでいこうかなと思いますじゃあひとまず行きますかはい 二人なんですけどじゃあとりあえず店内に入ったということではい頼みますか、はい、早速早速ね生生中で私生中生中あれも生中でいいかなとりあえず。中にするうん。最初瞬殺するから大体いいんじゃない最初はベロベロになっちゃうから<笑>だってどうせねおかわりするそっか大と中の差も見たい。うん。 じゃあそれで行きましょうはい、えー、ビールの中と大を一つずつとえー、ポテサラを一つとと煮られば炒 い, いため何がいいお刺身お刺身三点盛りであとネギネタもお願いしますはい、うん、ありがとうございますあ、大ではい、すいません入りがとうございます だようんはい、でかない<笑>これあ大大でポテ<笑>、うん、サラとぬたかな えちょっとさこれで三百円でしょ、うん、で三百五十円でしょ<笑>あの盛りやばいねい二山ハッでつまんで食べますかはいい た, いただきますいただきます今どうぞじゃあポテサラをお先どうぞどうぞちょっとあれも半分持ってちゃっていいじゃんはいいよもちろん、うん、いろいろ食べたいから私そうねうんうまいこれどの 出るって味<笑>美味しい。うん。うん、うんうん、つまみ合う。うん、ああ。うまい。午前中のビールうまい。うまい。で、ね、ちなみにねここが。 煙席席と一応禁煙席があるんだよねかそうそうそ う, そ う, う奥は禁煙かなでもちろんですねあの入り口付近ということでここは喫煙なの で, 喫煙です、まあ、飲み動画ですから吸いましょうもうちょっとその辺はうん今日は許していただいてねパ<笑>ーテーションは自由自在なの パーテーションは自由自させ、うん、これとこれよああうま い, いでもさもうコロナになってさ、うん、全然飲で歩いてないじゃんああコロナになってから来てないしね来てないね、うん、そうお店がねも う, もう変わってるのもあるかもしれないけど全然行ってないから多分3年ぐらい、うん 3年ちょっとかなっ1一番さこう飲食店が厳しい時期来なかったわけじゃない、うん今改めて来たけど、うん、それでも全部安いわ、うん、価格を改定してないのかわかんないけどだつまみだったら300円からあるからねうんね、うん、あありがとうございます3点盛りきたこれさ、うん、刺身ってさ 飲み会の時、醤油ダクダク派かチョン漬け派がいるけどさ、うちは完全にチョンだけど、俺に関してはあのわさびダクダク派なんだよね。わさ言うたらわさび溶かす派とさ乗せる派があるよね。これはもう完全に乗せる派。そんなに乗せる？乗せる乗せる全然。<笑>でもこんなもんでしょう。調子のったな。多いと思う。多いよねこれ。 あでも全然あ平気なのうんちょうどいい私ホタテから あ, あいいねホタテ、うん、うまいうん甘い甘い甘いちょっとこれネタもいっちゃっていいうわすげえすげえタレが楽、うん、ラクラクだ楽だ いただきます。うまいよね。いや、美味いな。うん。うまい、ね。セギギヌカ。ご飯もの気になるのいっぱいあるけどな。食べたことないんだよねご飯ものはやっぱ。ご飯もないね、うん。やっぱり飲みで来るから炭水化物頼まないもんね。 うわ、コロッケいいなコロッケねコロッケね唐揚げよりもコロッケなんだよなあ分かる分かるちょっと追加で頼んじゃうか肉豆腐とさコロッケ頼んでいいいいよアジフライアジフライいるアジフライ食べたいね食べようかすませんえチューハイ2つとアジフライとコロッケピリ辛ウインナーもお願いします あやめた、うん、一回締めの方にしようかなと思って<笑>ありがとうございますあありいますいませんこれ2杯目の中和杯がこれで380円だねああそう中和杯安いよねあ安い、うん、あのちなみにですねあの中杯で頼むのに不安ある方いると思うんだけど、うん、ここは完全に焼酎と炭酸割り甘くないタイプね<笑>最高あのプレーンってやつがねたまにそうちょっと甘いのがあるんだよね<笑> あ、ありますちょっとね、新しいメニュー来たんで一旦、これちょっと払ってちょっとこれピリカラウィーンなんですねどう見られますおい美味しいおいしい ビークラウィンナーはピリうんピリちょうどピリ辛しつけると辛子の辛さかその唐辛子の辛さか分かんないぐらいのピリ辛ちょい辛い、うん、やければうまい、うんうん、と俺もごめんね自我ばしだけどうわうまそうこれは来た時にすぐ食うべきだね、うん 炒め物はね。炒め物はね、スピードジューシーだ、うん。うん。だうま。な、うんかニラレバで乗ってきた。ポテサラ。わ、うん、かる。さっき迷った。うん、ちょっと二発目なんでこれポテサラねソースでうわ。 うまいんだよねポテサラソース。もう完全に飲み仕様だわこれ。<笑>っとこれやばいうまそ う, おいそう。うまいよねうまいよね。ちょっと一口これ食いなよ。食べたい。うん。うんうん、どううまい。うまい。うまい。 これだよねちょっと締まる感じねそう締まる感じねこれソースやばいわおいしいよね<笑><笑> う, んうんうんうんうザル中華ってことどんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん 450円の中華盛り、ちょっと気にならない。ああ、でもラーメンも450円だね。え？<笑>ラーメンも450円だ。450円だ。すいません。つ<音楽>い次に揚げ物が来ましたよ。これでアジフライ半分とコロッケ半分でしょ。できれば。あ, あ。<笑> じゃあ俺が一個半食べますわ。すみません。いいねホロッケ。いいね最高よ、ね。これほらね。あ結構野菜入ってるね。本当だね。うん。一回島々行くか。熱い。めげすごい。うまっ。あこれよ。うんお。うん。 あ、あででもも入っっっってててるるるしかかかりった甘いいいいい、わこのまま、まけけけけくつみにすよよ、ね、ようようちょっとだけかけてくださいよ、うん、熱い熱い。 うま、ん、い。うまい。すいません。チューハイ二つで。いや。悩んでんのよ。味フライ。ソースにするか、醤油にするか。ああ、わかる、わかる。うん、半身できない。 塩っていう選択肢もあったりするじゃんまあでもここは塩か醤油かいや醤油かソースでし ょ, うちょっと最初半分醤油でうん、うん、うまいちゃんとふっくらちゃんとふっくら、うんうん、後で追加大丈夫ですか、はい、磯辺揚げと唐揚げをお願いします、はい、ちょっと おかわり来たんでコロッケを。<笑>うん、このさ酸っぱいソースがいいよね。あ, <笑><笑>あダメだもうあの妻と食うもそうだけどさ二人でおってるとその動画モードになれないんだよね。いやもう普段普段どう。普段。 声を全然はんないから編集が怖い<笑>確かに大丈夫かなと思って<笑>で、まあだいぶ揚げ物頼んだからこの辺りでその後はもう締め頼まないとパンパンになるわ、うん、お店もね混んでるしねそうねやっぱ回転重視だから、うんまあ、回転重視といっても別にうちのテーブルもずっと頼み続けてるから回転してるようなもんなんだけどずっとちょっとフライ一回そのままで食うかあそうだね、うん、もったいないし 450円でこれ2枚とキャベツとポテサラもついたら1人で来たらいやいや完結するよね結構だこの1皿だと中杯2杯とかで、まあ、1000g じ収まらないけど千3 0 0円ぐらいで買えれるから、OK、今10時過ぎだからあれだけど12時とか過ぎたらもちろん一人のお客さんとかも多いけど。うんうん 飲みだけの人もいるし定食食べてお昼帰る人もいるし、うんそうだね、居酒屋だから居酒屋の使い方とか、うん、定食屋だから定食屋の使い方じゃなくてどっちも使えるっていうのが最高駅、うんうんね、前だからねお勤めの人とかもいるしねそうね、うん、パッと食べてパッと帰れるし、ねうん、でもここに来て飲まずに仕事に行くっていうのはつらい辛<笑><で><笑>いです、うん、でも今食べて思ったけどこのアジフライは醤油だと思う あー醤油美味しいよ、うん、ソースよりも醤油のがするちょっと、まあ、まあ、味フライはお醤油かな醤油や<笑>これは醤油 や, 醤油や あ、ありがとうございます。うわ、うまそう。ずっとね、どうしても食いたかった一品が来ました。うわ。うまい。え、これ、これはめっちゃうまいね。ちょっとダルクラがすごい。うん。フクラしてんの。おいしい。おいしいよね。生、う、姜、ん、も。 あの加熱してるからかさちくわが溶けるという か,、うん分かるうん、ふわからの溶けのそううんうんうん、うん、え生しょうがと醤油これでも生姜がちゃんとすりおろしだから香りがいふわふわだからすぐなくなるこの動画を見て、うん 今、磯辺揚げ頼まない人いないと思う、うんうん、磯辺揚げは絶対頼んでほしい絶対頼んでほしい、俺一位だ人生ナンバーワン磯辺揚げぐらい、うんうんまあ、あの今日の動画はね、いつもに比べて画角が動かないですけどそれでも楽しんでほしいわうまい二個目の磯辺揚げもうま い, うまいバラ詰めな、うん、あ, ありがとうございます唐揚げ来たよいいね そう、俺が求めたのはこういうから揚げ本当にねこういうところで求める俺のから揚げその薄衣でで大きくてとかそんなのはいいのもうギュッてギュッしたから揚げが食いたいのわかるかなもう俺の顔にピンときちゃうかまさしくねそれ<笑>まさしくそれ友達のお家で出てきそうなギュギュッていうから揚げ そ う, うんうまいうま、うん、うん、こんだけ全部うまいと全品制覇したい<笑>ここ全品はやばくな制覇したくなる な, なるぐらいおいしいなだって100品以上あるからね<笑>全然<笑>でありがたいことに値段の割りに盛りがいいから大変なことになるよね 一万円企画とかやったらもうあのあマックどころのサワークじゃない、うん、お腹いっぱいサ唐揚げいただきます、うん、唐揚げ食べてよ熱いねまだあ熱いよ、うん、うんうんうんうんうん う, ん、うん、うまいなんだろうあのちょっとさフライドチキンっぽい唐揚げ美味しいどうしようかなもう これ四杯目？三杯目？四杯目？でももうあと締めの炭水化物頼むだけだから。あ、そうね。スイカはい一回な俺は。おつまみはう、うんうん。あ、じゃあ酒は。あ、酒はね。飲む？飲ん、ね、<笑><笑>飲みます。ちょっとずつ飲みます。じゃ あ, じゃあ注文しよう。さい最後にしよう。最後にしよう。待ち麺も食べたいんだよね。中華盛りとカレー食べるから一緒に食べよう。うんうん、じゃあすいません。 中華盛りの大盛りとカレーライスでお願いしますであとチューハイも2つはいお願いしますあのさ中華盛り一人前食べたいなって思っちゃったから欲張って大盛りにした一口食べれる食べると思うから<笑>私人生初中華盛りだよもしかしかたらうちは マミノシメに炭水化物食べないじゃん あ, あ、食べないね、うん、中華盛りに出会ってしまったらもしかしたら食べちゃうかもしれない<笑>あ、<笑>あじますあ、じゃあ最後の磯辺揚げすいませんじゃあとりあえずこれ最後磯辺揚げとまあ唐揚げもね、最後なんでまあここら辺は食べさせていただきますよすいませ ん, いませんはいいや、一位だな一位一位だね、わかるわかるわかる磯辺揚げずっと一位、うん でもやっぱ暑い地方で飲む暑いところのビールが東京に帰ってくると思いのほかそんなにちょっと違うっていうのと一緒で今こういう料理はこういう内装雰囲気でね食べるからうまいっていうのもあると思うもしここに来れる方がいるんだったら頼んでいただいてこのお店をありがとうございます。う ちょっと皆さんに見せますね、あの今、カレーライス、<笑>こちらがですねカレーライスが500円、ちょっとねあの画像だと茶色くなっちゃってるんだけど、実物はもう本当にあの小麦粉カレーよ、おばあちゃんちのカレーの黄色さ、これね、ちょっとこの俺カメラだと補正がかかっちゃってて分かりにくいんだけど、黄色です、<笑>完全に。ちょっと から言っていい。あ、どうぞどうぞ。聞いちゃっていい。どうぞ、もちろん。ごめんね。ちょっとこれ絶対うまいじゃん。湯気すごい。湯気熱そうだけど。<笑>もはやこれは炭水化物と炭水化物。米と小麦粉。小麦粉。麦粉うん、最高にうまいわ。<笑> あ 食, べるちょっと食べちゃってくださいよこれ熱そうだなそう熱いんだけど<笑>うん小麦小麦粉がすごいよねおいしいおいしいよ ね, これはねうち、ん、の最後に食べてほしいカレーなねそう最後だねどうなこれカツカレーがあるのよこれをさ揚げ物と合わせたらさどんだけ爆発するのっていう、うん この絵この福神漬けとのこの絵をこれをうこうですよねこれこうですよ、うん、<笑>なんかもう今お腹いっぱいだけど見ててめっちゃうまそうと思った<笑>こうなってくるとさ中華盛りが気になってしょうがないんだよね、うん あ あ, ありがとうございますいしそうありがとうございますこれ思ってたよりも中華盛りだねわさびだもん、ねうん、俺のイメージさほらラーメンがあるからあの、つけ麺の汁でくると思ったら分かった分かった、うん、私もそう思っただわさびもねぎも結構盛り盛わさびもネギも結構盛り盛りますってくるさねちょっとさ、 まあ、麺固まっちゃうから、ちょっと早めに食べるかうん、うん。薬味にネギ全部入れちゃう？入れちゃいましょう。でわさび半分ぐらいにしようか。あそうだね。うん、ちょっと先いっちゃっていい？どうぞ。青のりいっぱい嬉しい。うわあ。新しい世界開いて美味<笑>い。え食べたい食べたい。ちょっとねマジこれ。 うますぎる。ああ盛がいっぱいなっちゃった。締めはこれこれ。これ<笑>うん。うまいよね。美味しい。めちゃくちゃうまいよね。いやあの<笑>ダメージゼロなぐらいスルっと入る、うん。その普通のラーメンとかだと<笑>飲んだ後にダメージすごすぎるから頼まないのよ、うん。これはいける。うん<笑>うん なんか呼吸1ぐらいしかないね<笑>これだったらわさび全部入れてもいいかもちょっと痛いぐらいでちょうどいい鼻がああのすすったら い, いくかもわってうって。って<笑> すすったら絶対ダ メ, ダメだよで も, でもこ、これぐらいがちょうどいい、うん、締めにはちょっとあの、ご保護されたらカットになるからむせないでね頑張ります<笑>それは、絶対にすっちゃダメうんちょうどよくないちょうどいい、うん、でも、しっかりすするとやばいしっかりすすったら、いくザ、うん、<笑>ル中華、美味しい締めあったら食えるな、これ、うん 結構最近最近っていうかここ数年でさあのお酒も提供するラーメン居酒屋さん増えたじゃんこれ売ってほしいざる、うん、中華、うん、なんだろうなんか単純に遺伝子にこうガガガってくるこそうそう日本人が好きな味っていう て, ても、うん、中華麺だからな太る、うんストルームだけどね、うん 深い味がする目が痛くなるぐらいのわさびがちょうどいい<笑>じゃあもうお会計しましょうかそろそろ8380円1万円か1泊無理だわ こんだけ食って1枚いかないのおかずもこんだけ頼んで8380円でございましたちょっとねもう締めになっちゃいますけどぜひですねあの川崎あのこの丸大さん以外にももちろん安い店ねめちゃくちゃあるじゃないで、まあ、いいお店はいっぱいあるんで楽しんであの川崎皆さん遊びに来てみてくださいはい、はい、いいとこですいいとこですよしじゃあ今日は 仲本って帰ろう。帰ろう。<笑>頑張る。頑張る。<笑>頑張る。